皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年12月30日、年末でバタバタしていて、集荷が全く進んでない感じなので、今日はできる限りのことをやっていました。その中でも、ドガビトフィーバーなどはやらないわけにはいきませんので、結局いつものような感じになりました。そして、これまた始まっていることを忘れかけていましたが、ゴールドマンマックスにも会いに行きました。